こんにちは皆さん、台湾のレオです。今回紹介するの台湾料理はこちらです。格安鍋です。秋といえばさすがに鍋ですね。でも台湾の鍋はそんなに高くないですよ。一番高い鍋も140元になります。アイスとドリンクは無料で食べ放題です。もちろんソースも無料ですよ。友達の彼女はいっぱいソースを取れました。 さまざまなドリンクです。コーラもありますよ。ご飯イン鍋の下でアルコールを燃やしています。鍋インこちらはカレー鍋です。美味しそう。こちらはサーチャージャン鍋です。これは本格のタ皮鍋ですよ。僕頼んだの鍋は鴨の血と腸の鍋です。こちらも美味しいですよ。これは鴨の血です。 かまのちがスープを吸ったから噛んだ瞬間に口でスープは溢れますちょっと小籠包と似てますねたまに来たらぜひ食べてみてくださいこれは汁豆腐です幼稚の汁豆腐はいつも揚げたものなのでこれは揚げる前の形です鍋を食べ終わったらやっぱりアイスの時間ですね 白いのはバニラアイスクリーム。紫色のは芋アイスクリームです。こちらは地元の小学生が描いたものです。みんな色付けうまい海中駅で102番バス乗ったらここまで行きますよ。このチャンネルは見ないでも、もっとウン料理と台湾生活か日本語で紹介したいと思います。 ぜひチャンネル登録もお願いします。次またねバイバイ